はい。えー、っと。えー、っと、アートパッケージを利用したワークショップを開催するっていう人向けに情報共有をします。えー、っと、まあ、ベースとしてはこの、シェーン・デイビスっていう人が作ったビルド・アバ・ヨシー・ワークショップっていう GitHub テンプレートがあって、 これをテンプレートとしてパッケージとして自分のワークショップ資料を作っていくと、アールとして閉じていればですけど、他の人にそのアーパッケージを使ったハンズオンのワークショップの資料を提供することができるというものになります。 はいえーえー、Docker で、えー、そういったパッケージは全部格納されるので、えーまあね、再現性も良いということで、なのでえーまあ、今回これを調べたのは、来月やるバ i o s ア a g i 2 0 2 1で実際にワークショップとして、えー、この仕組みを導入して資料、まあ、を作るからというのもあるんですけど、 まあ、それ以外にもこれ自体が、えー、ワークショップとか、まあ、仲間内での勉強会でもいいですし、まあ、そういったものに広く使えるものだなと思ったので、えー、ここで発表したいと思います。事前に必要なものとしては、えー、GitHub アカウント。えー、例えばまあ僕はこうきついだっていうアカウントがあって、であと、えー、ローカルのマシンで作業するための、えー、Git コマンド。 あと、えー、ドッカーを使うので、えー、ドッカーのアカウントが必要です。えー、僕の場合はコーキっていう、えー、アカウントになります。事前に GitHub 上で、えー、個人アクセストークンっていうのを設定しないといけなくて、えー、これはまあ最近導入された、まあ、パスワードとは別 の, その認証の仕組みみたいなので、あんまりパスワードとの違いは僕もよくわかってないんですけど、 えっと、それは、えっと、設定してないと、えっと、Git のプッシュとかのタイミングとかで、たびたび怒られたりするように、今はなっているので、これは絶対やんないといけないマストな作業です。GitHub 上で、えサインインしたら、セッティングスのところの、ディベロッパーセッティングスのところの、えところに、パーソナルアクセストークンズっていう項目があります。 で、えぇ、ー、g e n e ート t e new t o ってところをすると、えー、こういうふうに、えっ、ー、と、自分でトークンを作ることができます。で、このときに、えっ、ー、と、今回って GitHub Actions を使うので、このワークフローというところにチェックが入っている必要があります。これをちょっと忘れるといろいろできなくなるので。 これがまあ必要ですで。そういうトークンの設定をしたら、えー、先ほどのシェーン・デイビスさんの作ったテンプレートを使うのにこの、この GitHub のページに行ってもらって、この Use this template っていうボタンをクリックしてもらいます。そうすると、このテンプレートを ベースとして、えー、自分の、えー、アカウントに紐づ付いた形で、新たにレポジトリを作ることができます。ここでは TryBioC Workshop という名前にしました。えー、説明文はまあオプショナルなのでテストって書いたわけで、えー、パブリックで、CreateRepositoryFromTemplate というボタンを押します。えー、そうすると、g e n e r a t e d f r o m シ h e n d a v i s のなんとかって書いて、 れた状態で新たたに自分のアカウントトででレポジトリを作ることができましたフォークと何が違うのかって話なんですけど、フォークの場合はなんかそのシェーン・デイビスさんのこれまでの作業履歴とか全部 ひ,、えー、とひも付いた形で自分のアカウントの下にコピーされるようなイメージなので、えー、とまあここから新たに何か作っていくっていう話ならやっぱりテンプレートなのかなって気がします。 で、えっと、いっぱいこういうふうにファイルが生成されるので、まあちょっと圧倒されるんですけど、まあ大体は手でいじることはない設定ファイルとかそういうものです。えっと、で、自分で書く可能性があるのはこういう矢印のところですかね。で特に一番大事なのはこの g i t h u b ワークフローズ以下にある設定ファイル、yaml ファイルを書き換える作業が一番大事です。えっ、ー、と、その後の作業ですけど、えっ、ー、と GitHub Actions っていう、えー、自動ビルドシステム、まあ、CI のツールを使います。でこのトライバイシーシワークショップのアクションズっていうタブのところをクリックすると、 えっ、ー、と、早速、えっ、ー、と、ビルドが走っているのがわかります。えっ、ー、と、ちょっと動画じゃないんですけど、ここがくるくる回ってて、今計算中っていう様子がわ、えー、かります。ここをクリックするとさらに、えっ、ー、と、詳細が見えるんですけど。なんで、えっ、ー、と、その作ったコードを、えー、別の、えっ、ー、と、環境に、えっ、ー、と、環境で、えー、とテストするってことを GitHub、えー、上で行っています。 で、しばらくすると、こういうふうに、こう、バッテンマークが出てきて、えー、ビルドがこけてるっていうのがわかります。で、これは、えっ、ー、と、元のテンプレート自体にバグがあって、まあ、さっきのその、個人アクセストークに関する対応がまだできてない部分があるので、それが原因になっています。今、西田さんが、ここの部分はブルーィークを送っていて、えー、対応してもらっているところです。でなので、以降は、 この部分の修正も含めて説明します。まあ、今後、ここの作業は多分いらなくなるとは思うんですけど、えー、と今のところまあやらないといけない作業ということで紹介します。えー、とまず、作業としては、この作ったレポジトリのところで、セッティングスを選択してシークレッツ っていうところを押して、ニューレポジトリシークレットっていうのを、えぇ、ー、ボタンを押します。で、これは、何、何かっていうと、まあ、ロッカーのユーザー名とか、パスワードとか、そういった情報を、えー、なんかこの、えっ、ー、と、ビルドをするときに使うんですけど、ただ、そういう情報をそのまま えっ、ー、と、GitHub のコードとかと一緒にこう、公開してしまうとみんながそれを見ることができてしまうので、えー、大変まずいわけで、そういう情報は使いたいけど、みんなには見えない状態にしたいっていうことで、なんかシークレットっていうものがあって、ここに、えー、例えば Docker u ー e r ーーっていうものを設定して、えー、自分の Docker アカウント名を、えー 登録したり、Docker パスワードっていう名前にして、まあ、これ適当ですけど、自分の Docker のパスワードをここで登録すると、この情報を GitHub Actions が使うことができます。でこの作業も、えー、マストです。で、あと、その後に、えー、GitHub Pages、えー。これはまあ、GitMe の、えー、ページをもうちょっときれいに、えー 加工して公開するっていう機能ですけど、それもやっておくといいんじゃないかなと思います。このレポジトリの設定のページーズっていうところがあるので、そころで、どのブランチのリードミーをきれいに見せるかっていうので、僕はマスターにしてます。あとは好きなテーマをここで選んだりして、いろんな 背景とか、フォントとかいろいろ変えた状態でページを見せることができます。例えばこういうページになります。えー、https の後にアカウント名 git.io レポジトリ名っていうのところにこのページが勝手にできるの で, で、ここにそのワークショップでやることみたいなのの手順とか、依存パッケージとか、 えっと、いった、まあ、情報をここに書いて、で、他の人に見てもらうっていうことができるようになります。え、その後の作業ですが、今は GitHub 上で作業していたんですけど、え、ちょっとファイルを手元のマシンで編集するということを、この後します。え、Git h r o m e で、先ほど作った レポジトリー名を打ってもらって、えー、手元のマシンに、えー、クローンします。で何か編集したら、その都度、えー、コミットプッシュしてこう GitHub にも反映させるということをしますで。プッシュすると、それがトリガーとなって、毎回 GitHub アクションズがリモートで走るので、えー、自分のコードが、えー 他の環境で動くのかっていうのを、まあ、逐一確認することができます。で手元で編集する部分は、えー、さっきちょっとだけ紹介したその YAML 設定ファイルですね。BasicChecksYAML っていうファイルが、えー、このディレクトリにあるの で, で、えーと、この環境変数に関する塩分って項目、ここを書き換える必要があります。 具体的にはレポネームを変えます。ここは、えー、Docker Hub のレポジトリー名。これから、えー、プッシュしたい Docker Hub のレポジトリー名を書きます。えー、僕の、えー、アカウント名はコ o キ k i なのでコ o キ k i e ラトライバイ e ワークショップみたいな例えばここで書きました。あとこれは、えっ、ー、と、 アードニモズエラーズプロムワーニングスっていうのは、ワーニングスをエラー扱いにするみたいな、ちょっと厳しい設定になっているのをやめさせるっていう、まあ、お待ちしないみたいな感じです。あと、これ、ここですね。ここが、えっ、ー、と、こける原因になっていて、GitHub PAT っていうのがあって、で、なんかこの環境変数名でなんか、GitHub トークンの、えっ、ー、と、 値を参照するコードが、この YAML の中にあって、なん で, で、え、最初にその設定した Secrets の GitHub トークンが、えと、この GitHubPAT っていうのを紐付けるために、ここでこういう一行を書く必要があります。この一行はないと動かないです。で、この YAML、最低限この YAML を 今みたいに編集できればもう動くコードになって、ま、試しに Git でプッシュしてみると、その前に Git ステータスするとまあ編集されているのがここでわかりますけど、Git アドでバージョン管理の対象ファイルは全部だっていうことを言って、Git コミットで えっ、ー、と、手前のそのステージっていうところにその変更を蓄えていって、で、キットプッシュっていう、このをクリック、えー、書くと、えっ、ー、と、この、えー、変更内容がリモートサーバーにこう転送されます。で、このプッシュをすると、イ i t h u b a c t i がまた実行されて、あ、で、この、ファーストプッシュっていうのはもう、 コミットメッセージで書いたから、ここにもそうなっているんですけど。別環境で GitHub Actions が再度作動していることがわかります。ここをクリックすると、こういうふうに、えっと、各項目ごとに、こう、その、コードが実行されていく様子が見えるんですけど、うまく一番下まで行くと、 えっ、ー、と、ここはこういうふうに緑色のチェックマークになって、えー、うまくいったっていうことがわかります。で、この状態まで無事行くことができたら、えっ、ー、と、この、えー、テンプレートがよくできているのは、まあ、DockerHub にこの関係するパッケージをぜなんか全部格納した Docker、えー、イメージがプッシュされるっていうことは、えー、起きます。 まあ、ここまでが一つのなんか処理のセットになってて。なので、えっと、以降はこの Docker イメージをみんなに使ってもらえば、パッケージ、こっちのマシンではインストールできないんだけど、みたいな、そういうことが起きなくなる。再現性が良いということになります。試しに、ローカルでこのイメージが正常に動作することを確認して、 いますっていうのがこのやつで、えぇ、ー、ちょっと見えどっかの後に、えー、パスワード ABC とか、ああまあここら辺はまあどうでもいいんですけど、えぇ、ー、好奇トライバイオワークショップ、えー、タグ名っていうふうに打つと、えー廊下でそのイメージがないなら取ってきて、 で、アードスタジオが起動された状態になります。で、えー、っと、http、えー、ローカルホスト s t 8787というところに Web、えー、ブ, ブラウザで、えー、アクセスすると、まあ、こういったアードスタジオの画面が出てきて、で、ユーザーネームはアードスタジオというようになっていて、でパスワードは、えー、先ほどの、まあ、ここで 設定した abc とかであれば、ここで abc って言ってば、えっと、この中にログインすることができます。で、ブラウザ上でこういう r d d Studio を開くことができて、この中では、もうすでにその自分が依存パッケージとして記述したディスクリプションファイルというものに依存パッケージを書くんですけど、 そこで書かれた依存パッケージというのは、この中ではすぐ使える状態になっているので、ワークショップとかやる場合は、みんなこの環境を使ってねって言えば、いちいちそのパッケージインストールするところからやらなくて済むっていう。ので、非常に便利だと思います。まあとのファイルに関しては、 えっ、ー、と、パッケージを作ったことがある人であれば分かると思うんですけど、まあ、ディスクリプションファイルはパッケージの要みたいなファイルで、まあ、どの名前のパッケージにするかとか、そのパッケージは何をするものなのかっていう説明文だったり、依存パッケージの記述をしたりします。あと、ライセンスはまあ自分で考えてくださいっていうのと、えー、あと、ワークショップの講義資料、本体っていうのは、えー このテンプレート的にはこのビネットとして、アードマークダウンとして、ここにどんどん記述していくっていうことをやります。そうすると、そのドキュメントを他の人も見えるようになるので、それに従ってまあ自分のワークショップなり講義だったり、そういうのを進めていくことができます。なので、以降はまあ他の ファイルを編集してはプッシュっていうのを繰り返していって、こうワークショップ資料を作り上げていくっていう作業になると思います。はい、えー、以上になりますあ。何か質問などあれば。 あ, あ、いいですか、一つだけ。はい。あの、これ、ワークショップの、その、あ、29枚目なんですけども、このなんか RStudio にログインして入ったときに、なんかその、まあ、これ、まあ、GitHub そのままダウンロードしてるからしゃあないかもしれないんですけどね、このファイル、右下のファイルが、なんかすごいガチャガチャしてて、なんか、これ、なんか、 えっ、ー、と、ワークショップやるときに、その、まあ、このガチャガチャしてるのはあんまり気にせずに、ビネットをクリックして、あの、RMD のファイルを開いて、皆さん使ってもらうっていう形なんでしょうかう。あんまりこのガチャガチャしてるのはもうあまり見ずに、<笑>なんかもうちょっと整理できたらいいのになと思いながら。そのドキュメントをどうやって、その、 ワークショップをやってる人が見るかって感じなんですけど、うん、あの、他の、この仕組みを使ってワークショップをやってる人の動画をいくつか見たんですけど、はい。まあ、えっと、この右下のガチャガチャしてるところで、ビネットをクリックしてて、あるマークダウンをみんなに見てもらうか、まあ、そもそも、えっと、それももう見ずに、 えっ、ー、と、とにかく、この、この画面で、アーデのコマンドをどんどん打っていって、えっ、ー、と、何か起きてるのを見せるみたいな。<笑>はい、はいはい。あとまあ、この、この後、どうやるかはまた、なんか結構人によってバラバラだったりしますね。ああ。アーデマークダウンって、マークダウンなんで、なんか、人間が見る感じじゃないというか、 もうちょっとコンパイルしてきれいにした HTML なり PDF だったりまあ見たい感じはあるとは思うんですけどまあその場合はま あ, まあ手元でえと多分アー d マークダウン開くと多分この左上に開かれた状態になると思うんでえここでニットってボタンを押すとコンパイルされると思うんできれいに ドキュメントみたいな、そういう作業をしてくださるいうのをさらに言うとかですかね。うん。うん、まあちょっと決まったやり方ないのかもしれない、はいはい、実際の行動をまあ実行していく方がいいんですよね、やっぱり。まあ基本としては。 かマークダウンなり開いて、それ一行一行実行して見せていくような形がいいってことです、まあ、それがいいんじゃないですかね。はい。動かしてもらった方が。わかりました。はい。